皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。9月29日、第6回フィッシングコンテストが始まりましたので、釣り人の衣装をレンタルしに来ました。形から入るタイプのドワーフです。そして、なつりさんからいろいろと説明を受けて、釣り竿おとルアーを受け取り、早速釣りに行きましょう。今日のハイライトは、この2匹です。 まずは最大サイズですが、ピタリ賞まであと6ミリでした。全然惜しくないですね。そして、最小サイズはこちらですが、この程度ではランクインすらできませんでした。また明日頑張ります。今日は一皿だけでしたが、ナツリさんの報酬は全て受け取ることができました。それにしても、このスタンプ、背景がついていて、主張が激しいですね。とてもスタンプらしい印象ですので、今後もこういうのをたくさん増やしてほしいです。